日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演シピールボックスというメーカーさんのガスパチョをいただきたいと思いますガスパチョ飲むサラダと言われるスペインの定番冷製スープという話を昔どこかで聞いた記憶がありますねちょっとでというわけで中身をまとめていきたいと思います チャンネル登録よろししくお願いします中はこのように赤々としたフリーズドライスですが冷製スーばこれを水で溶かすんですお湯じゃなくても溶けるのかなまあ注いではまますね<笑>、まあお水で溶かす用というのもあるのかもしれませんが意外とすんなり溶けましたでは飲んでみたいと思いますえー、っと 溶けるのは結構スムーズですねそしてトマトの酸味はしっかり効いていますなのでうーん好みは分かれそうな味だなトマトが好きかそうでもないかではっきりと分かれ分かれそうなそんな気がしますだけどまあ健康になれそうな雰囲気は感じられますねあなたは ごちそうさまでしたトマトの酸味が結構強烈に口の中に広がってきましたねなのでトマトがお好きなのであれば朝食のちょっとした時間でも飲めるのでぜひおすすめしたいです反対に苦手な方は避けた方がいいですね野菜もフリーズドレーーなのでしっかりサクサクとした音が楽しめましたというわけで今回食べたじゃなくて飲んだガスーパチョはトマトの酸味がしっかり効いていていいけど疲れたということで4点とさせていただきます